E aí Yeah. イエ致命的なエラーが発生しましたゲームシステムをリセットしてください